この声聞いてわからない こクリミナルがこの階層で出るなんてシステム的にありえない委員会に連絡しても全然つながんないし確かにそうするしかなさそうにとはいえ 今のあなたたちでは戦っても死ぬだけねキャンプに戻って誰かお仕置きしてきなさい二人くらいやる気になってないととても戦えたものじゃないわお仕置きはキャンプでできるわすぐにキャンプへ戻りなさい 親父と同室かよな何だ私が私を叩くっていうの最悪この人出だし<音声><音声><音声>無理無理 Yeah.